もうマジめんどくさいんだけど、なんでなんでなんでこれだけ、はい、おはようございます。私たちはトルコイスタンブールに入りました。今回は皆さんについに お伝えするタイミングがやってきましたこのユーラシア日記最大の一室点イラン入国へのカウントダウンが始まります今日はイスタンブールの観光地も回るんですがイランへのファーストノックビザ申請を現地のイラン領事館を訪ねてその後にイスタンブールの観光地モスクやバザールを皆さんにお届けしますそれじゃあ行ってきますおっと 忘れてました、はい、ハイファイブコーシーです<タッ>我々は昨日イスタンブールに入りましたギリシャからトルコ入国ですトントロンもう街並み一気に様相変わってこれ多分モスク人並みも街並みも食べ物ももうガラリと一変した雰囲気がありますバヒルマンになるとちょっとやばいぐらい日差しが強くなってますでも言うても外務省が発令する えー、安全海外情報によると実はこのイスタンブールもレベル1十分に注意してくださいの危険地域俺らのこれまで行った国の中では初の警戒情報が発令されている国になりますイランへの入国の手続きに関してはもう自分というよりもこの2人天才バックパッカー2人の<笑>ナビゲートが中心になっていきますので今日金曜日で、はい 日じゃないですからしいですよねなんかラマダン明けのなんかこうゴール日本で言うとゴールデンウィークみたいなのに入るゃ、ね、あ長期休みに入ってしまうとそれで領時間が閉まるとかなったら俺たちのステイが長くならざるをえなくなると、ね、とりあえず。 ブランドマザールに到着しました一日に20万人から40万人が訪れると言われる最大級の市場で何やら欲しいと思った 90% 以上のものがここで手に入ると言われてます、うん、ここでドライ T シャツを買いたいあ、ねぎりこしてすね、建物の造り自体も偉いなんか中東らしいよねドーム型でペインティングも俺だい遺跡を回ってきたやん、はい、なんかその中っぽくないこ あもしかするとドライ T シャツのニュースはもうここに来てこんなんかもしれんね。<笑> まあ一着当たり結局300円安くなったんかいね600円合計で安くなったって感じだったもうこれでユニフォーム問題はバザールで無事解決ということでなんだかんだ言って結局欲しいものを結局手に入れてしまったねこのバザールで<笑>やっぱ 90% あるんですねう、ね、わ噂はちょっと本当でしたねこれガラタ橋到着しましたわモスクも見えるしすごっ アラジンの世界観やな本当。イスタンブールの空気感を十分に味わえる観光スポットですそ こ, こからの1枚は確かにこういい絶景が撮れそうですねこのガラタ橋は旧市街地と新市街地を結ぶ橋で2階建てになってます1階はレストランがブワーッと連なってるんですがまだランチタイムではないので、えー、人も全くいません船の多さたちは イスタンブールがヨーロッパとアジアの交差する国と言われるゆえんイスラム教のラマダン中は何も食べちゃいかんと昼飯を食べちゃいかんとあの日がれてるときはご飯とか食べちゃうへえー、あじゃあもろそっちが飲み物も食 サッカー選手とかもなんかイスラームの選手はめっちゃ待てま、ね、まあ、それも十分影響してるんでしょうね、このガラガラ具合は、このポイントからは旧市街地と新市街地を一望できる、そして船着き場、フェリー、なんとも言えないブルーな感じの海も見渡すことができます、<笑>今、橋の上の方に上がってきましたが、上の方では釣りを楽しんでる人もポツポツいます。 何の魚が釣れるんでしょうか。というか、もしくはこれ観光客用にセールスをしているのかもしれないですね。似合うやろこの帽子<笑>。町内会のイベントた。<笑><笑>でもデザイン性がって感じ。<笑>いやこれじなんで本当<笑>終始笑っとると、ね、おじさ ん, じゃん。これ紐がいらないですよ。あそうね。おじさん。おじさん感が増した。おじいちゃん。おじいち<笑>じコスチュームチェンジもありやけんねこれ<笑>。その方が絶対いい。すよ、これはいらないけど。<笑> <笑>あんた週四笑いうやんねや。なんかこっからの眺めの方がいいね。うわ。うま何個や歯ごたえ抜群やね。かんで食べる感じ。多分、このイスタンブールは自分たちの旅の中でも最長の滞在期間4日間の滞在になります。 5日間5日間まず第一のモスクアヤソフィアに到着しましたここはギリシャ正教の総本山として信仰される大聖堂です中にはモザイク画やこのトルコで有名なトルコランプたちですね、えー、そしてきれいなモザイク画が観光客を楽しませています大体300年頃に建てられた超昔の 大聖堂です洞窟のような道を通ってアッパーギャラリーへも上がることができますまあ上の方は独出した点はなくてかなり改装中のところが多かったです上にはなんか本当カレー色のモザイクがたくさんありますすごいなんか歴史感じますよね撮ってください、It's、ok いっい写真撮ってたんですか撮りました撮れますかこれあのなんか見えないの見えるということでアヤソフィア観光終わりました あの、あ、すみません、あなたはフォトグラフィルですか。なんでこんなに、こ逃げるの、どこで来るの。こうやって餌を一匹置いたら、他の二人は逃げるようなシステムになってます。いや、だから、生贄に捧げて逃げようかなと。<笑>あの人、最後怒ってた。なんでですか。なんで友達行くの。<笑><笑>世界一美しいモスク。ブルーモスクへ、我々向かっております。 入場は無料です。ただ服装がですね、えー、かなり制限されてます。無料なのですが、服装に厳しいチェックがあります。えー、女性はあのビシャビっていうのをこう顔を覆うやつを被らないと入れませんし、男性はこう短パンとかでは入れません。みんな長ズボンです。あ今実際にこう礼拝を行われている姿も見れますあ。なんかとても宗教的な建物の中で。 その行為を見ることが間近で見ることができます。ここが観光地として、なんか開けてあるのが不思議に思うくらい。 しとても神聖な場所のように思いますちなみに女性の方はですねレンタルびしゃびか多分簡易びしゃびをわざわざ持ってこなくてもこの薄いブルー色のやつは多分簡易びしゃびでこの近くで販売されてると思います、まあ、でも実際の礼拝をこう聞ける見れるっていうのはなんか貴重やったね仏教で余興みたいなんやろあれなんか言ったのはまあ世界一綺麗やったかって言われるとちょっとわからんところは正直あるけどね主観的に言ってるだけですかね もっとブルー感が増すのかもしれないけどね2日後のイランビザ取得我々は無事取得できるのでしょうかですね20分前20分前になんて来たと思うお前のビザは承認されたよみたいなふん直樹は同じですそう、ねはい え<笑>早くしろよ、<笑>来てたの来てた来てました俺のビザリジェクトされたっちゃけど あ, あもう嘘です、顔が<笑>もうめちゃめちゃわかりやすい本当とに分かりやす い, <笑>かやすい<笑>よかったですね明日も忘れて取りきましょう二人だけいやだからいつまでやるんだそれ<笑> な, ん な, なんでこういう理不尽なことが起こるの<笑> 帰国ですね、<笑>リジェでちょっとここに来なさいあなたたち。 えー、え、これなななんんんんんのの、のでですすかそうにに休日ほ俺<笑>もう真面目んどくさいって言ったけどんで なんか面白い展開なってマジでセカらしい<笑>いやいや、もう本当マジでセカらしいマジでセカらしいマジでセカらしいどげんしからしかやん、クソがマジいらんますさ<笑>何意味わからんくない<笑>同じ書類を同じ時期に出してなんで俺だけね顔ユーチューバー受け付けないんじゃないですか<笑>選択肢としてはもうだって一つしかないくなるでしょう、ね アライバルでで行くししかないでしょえコーシー、ね、<笑>さん一人行かせるわけにいかないでしょでどうしても別行動が必要になってきます、はい、で旅を始めるときにもですね、はあ、イスタンブールは忘れられない分岐点になりそうです最後までご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグ講師